おっさん、アマチュア、ロックンロール。イェイ。えー、明けましておめでとうございます。大蔵です。えー、今日は正月の3日。今日は何をしようかというと、えー、もうおせちを食べ飽きしまったので、今日はロックンロールクッキングの回として、えー、おせちに代わるロックなご飯を作ってみようという回です。 当時さ、ロックななご飯ってんだろうね毎回毎回思うんだけどロッカーたちが一体何を食べて過ごしていたかとのう思いを馳せるとオイラもねなんとなくピザなんじゃないかと思ったりするわけあんまりさロッカーアメリカンサイズのでっかいハをバーッて食べてるイメージって非常に俺には少なくて例えばさビートルズなんかは出身がイギリスだから アのチップスなんか食べてそのイメージだけど、1 0のピザが取りそうなイメージがないかな。ということで、今日はピザを作ってみようと思います。こう置きたいえー、さて、それでは。 入れていきます。まずは生地から。えー、まずは一本を大体300ぐらい入れます。次は、えー、ドライインソースト。この炭素ですね。これを6グラム入れます。次は塩。小さじ一杯。 入れました。こうしたら、えー、お湯、大体ね6 0度ぐらいあった方がいいと思うんでね。これを全部は入れないけど、まず半分ぐらいかな。半分ぐらい入れました。そうしたら木べらを用意してキベラで混ぜます。サクサクサクサクやってるとダマになってくるので、こうあんまりベチャベチャしないでる様子を見ながらちょっとずつ加えてって。 パルパルこんな感じにこパラパラ感ポソポソ感になるのを目安にサクサク混ぜていきますそしたらいよいよ手でこねますよだんだんこうひとかたまりになるようにこねていきますでこんな風にダマになってきたらオリーブオイルを2回ス大さじ2杯ぐらいを目安なんです にさて、えー、ウィーブオイルも馴染ませて練り上げましたでこの状態で次はオーブンに入れて発酵させますで発酵なんだけども今日んをして上に濡れ布巾をして4 5 ° 9 0 ° 90度でしたそしたら発酵してる最中にソースを作ります 玉ねぎ大をスライスしたものを入れます次に人参、大体半分ぐらいなんだけどこれはピーラーで消すぐらいして口当たりまのれやかな感じになるんですオリーブオイルで炒めます玉ねぎと人参がしんなりしてきたら次はオールトマトを入れますお味付けですがまず固形スープのこと次に こしょうパラパラそしたらおろしにんにくお好み で, でケチャップ大さじ2杯ぐらいあとレモン水これは小さじ1杯ぐらいかなそれではピザソースの完成ですさ、うん、て発酵が終わったのでいよいよ生地を作っていきたいと思いますこれが発酵が終わった生地で大体これで大き目の生地が 4つぐらいできるという計算でやってくださいそれでは生地を広げていきます潰すように外側に外側に広げていくとマイブライにできますじゃあそして生地はなるだけ薄くさてこんな感じで生地ができましたさて大蔵流はこれを1回焼いてしまいます250度大体5分ぐらいだね でなんで二度焼きするかというと二度目焼く時にチーズを溶かせば食べれるようにして時短をしてるんだねでかつ二度焼きすることによって生地がパリッパリになるっていう仕組みだわ。はいこれが一度焼きが完成したものですこんな感じピザソースを塗りますそしたらこう並べます 乗っけていきますいさて具がのっかりましたのでこれから2度目の焼きに入ります2度目の焼き時間はチーズを溶かすだけでいいからねやりすぎると裏側が丸焦げになっちゃうんで気をつけてさてできましたなかなかうまそうでしょこれ全部手製だからね さて、家族には悪いけど、期待するだけに味見しちゃいただきます。 というわけで本日のオッサーマチュアロックのールは「ピザを作ってみる」という回でした面白いと思ってくれた方または大蔵さんのピザを食べてみたいと思ってくれた方は是非チャンネル登録をお願いしますではまた